クロサギ最終回クロサギ平野ノシの愛の告白が最高だったすでにクロサギロスに。クロサギまた戻ってきてね。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キング・アンドブースの平野紫耀が主演するドラマクロサギ TBSK の最終話が23日に放送された。 米印以下、ネタバレあり。吉川つらら、黒島決裁、が誘拐され、助けに向かった黒崎隆史郎、平野、だが、二人は絶体絶命のピンチに陥る。一方、北条、佐々木倉之助、は、がもう、秋山夏子、の新党設立に向けての資金集めを急ぎ進めるが、これまでの黒崎の動きが影響し、雲行きが怪しくなっていく。 すると、黒崎の下に決別宣言をした桂ツ三浦智和から連絡が入り、そこでさらに問題が起こる。そして、ついに北条との直接対決の時を迎える。終盤では、北条との最終決戦を終えた黒崎が、つららの実家で食卓を囲み、温かい時間を過ごした後、なりたいと向かう。その後、 黒崎がつららに書いた手紙がナレーションで読まれた。吉川さん前に俺に言ったよね。いつか俺が足を洗って俺の全部を受け止めてくれる人に出会ったら新しい家族と生きていけるかもしれないって。俺は今でもそんなことはありえないと思っている。でももしもそんな未来があるとしたら俺が一緒に行きたいと願うのは吉川つららだと思う。 6年後、検事になったツララと黒崎は横断歩道ですれ違う。ラストは、黒崎とツララのツーショットと共に、黒崎の旅は続く、という文字が表示され、ドラマは幕を閉じた。放送終了後、SNS 上には、黒崎の愛の告白が最高だった。 孤独を抱えた黒崎に希望が見えるラストだった。黒崎の存在感が圧倒的で、平野さんの才能がすごかった。黒崎がすれ違いざまに刺された時は、心臓がゆっとなった、などの感想が投稿された。また、平野市用の黒崎はハマり役。続編やスピンオフ、エピソード0、何でもいいのでまた見たい。すでに黒崎ロスに。 黒崎の旅の続きが見たい。次回作は、く君の高い運動神経を活かしたアクションも入れてほしい。黒崎、また戻ってきてね、など、続編希望の声が多数寄せられた。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。